今までスルーしちゃってたのを見つけるっていうのは、これ結構有効なんですね。で、詰まった時にどうするかっていうと、今まではスルーするだったり文句言うだったりみたいなことしたかもしれないですけども、直すっていう選択肢を今日は皆さんに持ってもらったつもりです。で、直すっていうのは応援 s の会社参加するチャンスなわけですね。で、今まで参加したことない人って、する機会がないからでやってないんですよみたいな、そういう側面もあったと思うんですけども、 あるんですねあることに気づいた世界に皆さん来てしまったわけですよ。な<笑>のでこれからはそういうことをやっていけるチャンスもあるしやり方も知ったしできるわけですね。っていうのをやっていっていただきたい。